さんこんこにちは203です今回の企画はターマック SL7 と、えー、SL6 の、えー、比較をメインにホイールは、えー、ラピーデ CLX と CLX50 の比較合わせて4回走って、えー、どういう違いが出るかっていうのを試していきたいと思います。もともととと僕が持っててた疑問として ターマック SL7 が発表された時にスペシャライズの発表だと SL7 は SL6 よりも 40km 走った時に45秒早く走れるっていう風な発表でしたで、えー、とその時の条件っていうのがホイールとか全く同じっていうわけではなくって、えー、ターマック s l 6はおそらく、えー 出た当時のホイール CLX50 で, で、SL7 の方は、えー、新しく出たラピーデ CLX このホイールを履いて比較していると思います。で、ハンドルも、えー、SL7 の方はエアロハンドルのエアロフライ2を使ってます。SL6 の時は SL6 に、えー、エアロハンドルは標準で装備されてなかったんでいわゆる丸ハンドルですね丸半を使ってたと思うんですね。で、その比較になってるんで全く同じ条件に したたにどうななるのかっって思ったんですよね SL7 の方がハンドルが、えー、エアロハンドルのエアロフライ2なんですよねでそのエアロフライ2の製品ページの方を見ると今までの通常のマルハンと比べて 40km 走った時に25秒速く走れるって書いてあるんですよねだから45秒のうち25秒は、えー、ハンドルの差なんですよねで残り20秒も ホイールが違うってなるとホイールで結構違うんじゃないかなと思ったんですよねでまあぶっちゃけると、えー、ラピーで CLX が速いんじゃないのかなってホイールが速いんじゃないのかなっていう僕の中の結論だったんですよね。 実際今回 SL7 を買ってみてで、まあ、一時的なんですけども SL6 を、えー、手に入れることができたんでそれで同じホイール同じハンドルで比べた時に実際フレームの差ってどんだけあるのかなっていうのが、えー、今回の企画になりますでそれぞれの重量なんですけども SL7 が ラピーで CLX を履いた状態で6 8 4キロ s l 6も同じくラピーで CLX を履いた時に6 8 9キロと5 0ムぐらいしか差がありませんこれペダル付きの状態ですね同じ日に同じコースを同じ時間帯に走ってます、まあ、4回走って、まあ、1回往復8キロなんで3 2キロ走ってるんで、まあ、時間は1時間以上はちょっとかかっちゃってるんで えーまあ、そこの時間差はあるんですけども、まあ、風の条件とか、えーまあ、気候条件はほぼ一緒だと思ってください、えー、もちろん SL6 も SL7 も同じチェーンリング、えー、クランク調も同じ同じハンドルで同じ、えー、シート高、ハンドル弧っていうことでほぼほぼ全部の項目においてコンポもデュラ SDI2 をメインにしててほぼほぼ同じ 装備になってます4回走ってます順番としては SL6 のラピーデ CLX が1番目で2番目に SL7 のラピーデ CLX3 番目は SL7 の、えー、CLX50 で4番目最後が SL6 の CLX50 で走ってますで走り方としてはもうほぼ同じ 踏み具合でで走ってるんで SL7 の方がちょっとパワーが多めに出てるんですけどもこれはあのパワーメーターのメーカーが違うのもありますし SL6 はパイオニアの両足計測になってて左右両方測ってるんですけど SL7 の方は 4i で左足だけの計測になってますんで僕左足の方がパワーが出るんでちょっ と, と SL74i の方が高めな 高めの数値が出ててるってのも あ, りますあとメーカー的になんかホワイトの方がちょっと高く出るような傾向にあるような気もしますなのでパワーメーターの数値は、まあ、あくまでも参考としてくださいほんと同じように踏んでますで乗った結果なんですけども結構面白い結果になりました、えー、と当初の予定だとラピーで CLX 同士 CLX50 同士でタイムの差がこ う, う 固まりが分かかれるかと思ったんですけども実際は SL7 のフレーム SL6 のフレーム同士で固まるタイム差になりましたこれが非常に面白かったというか予想を裏切られた結果になりました僕の中ではそのホイールの差がフレームの差より出るかと思ったんですけども ホイーールののの差差よりもフレームの差の方が大きく出ました以前にスペシャライズドのクリスユーって方がインタビューに答えた時に、えー「ロードバイクでスピードに一番差の出るパーツは何ですか?」って言った時に「フレームが一番差が出ます」で次にホイールが出ますっていうのを見て「嘘だホイールが一番変わるだろう」と思ったけど今回タイム測ってみてああやっぱりフレームの方が差が出るんだってちょっと納得しました。 僕の今までの常識の中ではホイールが一番大きいと思ってたんですけども今回の結果ではホイールよりもフレームの差の方が大きく出るんだなっていうのが、まあ、僕の今回の、えー、このテストというかこのコースこのコースとの組み合わせではそういう結果が出ました、まあ、もしかしたらいろんなコースを走ったりとかすればまた違ったりするんだとは思うんですけどもまあ僕の中ではある程度納得する。 結果が出たかなと思ってますちなみに SL6 の方なんですけど今回初めてディスク版乗ったんですけどもすごい感触良かったですねあのタイム測るまでは本当にこに全然早いなと思って な, なんですかねこうファーストバイクにしてもいいなっていうぐらいに。 えー、乗っったた印象は良かったです、ね、まあ実際そのタイム測らずに乗り比べした時も全然その差がないっていうか SL6 速いじゃんと思ったんですけどもこうやって同じコースを同じように踏んだ時には SL7 の方が体感でもちょっと速いなっていうのは感じましたタイム測らずにこう普通にこう乗り比べ特にえーコース関係なしに乗り比べた時はちょっと体感で差は感じなかったですね 全く同じコースを走っ同じように踏んで走った時には SL7 の方がなんかパワーが出るなっていうかその踏みやすいな踏んだ時にスピードが出るなっていうような感じはしましたいかがだったでしょうかこれからもいろんな比較をしていきたいと思います 楽しみにしていてください。それではまた。